神奈川県人権提発センターという割にはあんまし神奈川県の話題をやってなかったので、今回はね、神奈川県の同和団体事情についてざっくり説明したいと思います。で、キーとなる言葉はですね、神奈川人権政策推進懇和会っていうのがあるんですね。これ平成4年に作られた組織なんですけども、これ神奈川人権 政策推進講和会。これ検索したら、神奈川県のウェブサイトに出てきます。で、これで構成員っていうのがあるんですけこの中に、解放同盟神奈川県連の執行委員長根本さんの名前ありますね。これ実はね、2年ごとにローテーションしてて、多分2年経ったら人権連が入るんじゃないかな。で、そしてさらに2年経つと今度は、全日本と和会が入るんじゃないかなと思います。ローテーションしてるんです。このあたりがもう神奈川県の、 特別な事情なんですよね。この三団体ね、平等に県が対応しないといけないんですよ。もう一つね、あってですね、これね、神奈川県地域相談連絡協議会。これね、神奈川県の童話の相談事業ですね。これ見るとね、民間団体、えっ、ー、と、全日本同和会、ブラック解放同盟、神奈川県地域人権運動連合これ人権連ですね。これ三団体が書いてあって、それぞれ連絡先が書いてあるんですね。で、これは、 それぞれ相談員がいまして、その相談員にお金を支払うっていう形で、神奈川県からお金が出てます。だから、神奈川県珍しいことに、この三団体が三つどもえになってるんですね。これ全国でも珍しいです。で、さらに珍しいのは、これね、全国的にはね、童話会といえば自由同和会なんですね。だけど、神奈川県の場合は全日本同和会なんです。で、もともとね、全日本同和会、 があったんだけどもいろいろねあの不祥事があったりだとかあるいはまあ決定だとなったのが愛媛県庁選挙事件というのと言われてるんですけども、えー、まあいろいろ過激な活動をするもんだからまあ自民党からですねちょっと嫌われてしまってですねで自民党系の団体として自由同和解っていうのが分かれたっていう経緯があるんですねただ神奈川県の場合はその昔からある全日本同和会が未だに力を持ってるっていうそういう特徴があります で、三団体。え、順に説明していくとですね、えっ、ー、と、解放同盟。これは全国的には主流な団体なんですけども、神奈川県ではちょっとね、活動が活発になるのが遅れたところがあって、大体いい昭和50年代後半から活動が活発になるんですね。え、住宅要求者組合っていうのを作って、その、同和住宅を作ろうっていうような運動をしてた。 っていうふうに言います。で、その過程で、いろいろ差別球団っていうことで行政を吊るし上げたりしてたわけです。で、このあたりはですね、あの、解放同盟と東京都連、東京の方から来た人が、やっぱ活動を盛り上げてたっていうふうに聞いてるんですね。じゃあ、今どうなってるかっていうと、解放同盟神奈川県連はね、かなり緩いというか、あまり強くないと言われてますね、今の。 状況では。で、どんな人がこの団体に入ってるかっていうと、やっぱり自営業者とか、あとは行政職員の OB だったりだとか、で、どうもね、ガチのブラック住民っていう人があんまりいないんじゃないかなという印象があります。あの、私も何人かあったけども、ブラックとは関係ない人っていうのはね、やっぱ多かったんですね。解放同盟のね、中央本部とこの自転車 あの神奈川県人権啓発センターは、ちょっとガチガチの状態なんだけども、だけど、この、神奈川県の解放同盟から直接何かされたってことはないですね。だから、そのね、ガンガンね、急断してっていう、まあそういう人がもう、神奈川県のね、解放同盟はいないようなんですね。というのが、今の神奈川県の実情だそうなんです。で、もう一つ、えっ、ー、と、人権連。神奈川県地事人権運動連合会。これは、あの、略称、人権連って言ってもね、あの、 人の部分がね、神になるんですけども、え肌のにありますね。これもまあ、それなりに力を持ってるというか、まあ、行政の対応団体としてお金をもらってるんですね。じゃあなんで活動続いてるかっていうと、まあ、これは人権連の人曰くなんですけども、神奈川県だとね、えー、全日本同和会と解放同盟が力を持ってしまっているので、自分らが引いてしまうと、えー、全日本同和会と解放同盟のやりたい放題になってしまうので、 だから人権連としても本来だったらもうこのね、童話の運動だとか童話行政なんて辞めるべきなんだけども、えー、ここで辞めてしまうともう二団体のやりたい放題になっちゃうから辞めるに辞めれない状態になってるっていうのが今の現状だそうなんですね。神奈川県の人権連は実はね、ブラック民率が一番高いんじゃないかと思います、この三団体の中では。ただ 一方でですね、高齢化率もかなり高くて、まあ、発知してほとんどおじいさんおばあさんばっかりみたいな状態になってるのが実情ですね。で、次に、全日本同和会。これが強いっていうのが神奈川県のね、特徴なんですね。で、ここでね、えっ、ー、と、実はね、こんなものがあるんです。新聞で見るブラック問題、ブラック解放研究所。 1992年版。これ中はね、あの新聞のスクラップが延々と貼り付いてあるだけです。この本いくらすると思います？これ2000円ですよ。 これ多分あの、球断した企業に売りつけてたんだと思いますね。よくね、右翼団体が昔こんなの作ってましたね。で、そういうのはねあの、新聞社から著作権法違反で訴えられて、あの、捕まったりしてるんだけども、まさかその解放同盟をね、新聞社が訴えないっていうか、まあ、これ一応ね、新聞社に許可取ってますって言ってますから、まあ、解放同盟から許可をね、求められたらそれは怖くて断ることはできないでしょうから。まあ、ということでこんな本があって、なんでこの本出したかっていうと、この本にですね、 こんんなのあるんですパシフィコ横浜側が陳謝いや実はこの話題を出したのは実はあの例のね自由童話会の天野さん元自由童話会ですね、えー、言ってたのがですね神奈川県ではみなとみらい球団事件っていうのがあってそれがきっかけで全日本童話会が強くなったと。 だかららもう全日本童話会に神奈川県が頭が上が頭上ななくなったんですねでそれがきっかけとなってこの神奈川人権政策推進紋話会ができたっていうんですこれができたっていうんですでこ れ, これができたのが平成4年なんですねでこれ見るとですねこのみなとみらい球団事件の記事があるのが1991年つまり平成3年なわけですだからね天野さん言ってること本当だなと。 で、この港未来球団事件で何かっていうと、えっ、ー、とね、パシフィコ横浜、あご存知ですか。神奈川県の人なら知ってると思うんだけども、えー、横浜国際平和会議場っていうのがあるんですね。そこにですね、当時ね、全日本同和会が、あのまあ、会場を借りたいっていうふうに申し込んだら、今空いてませんって言われたんですよね。ところがですね、団体名を変えて頼んだら、なんか空いてますっていうふうに言われた。 っていうんですね。まあ、それで大変だと。童話だから断ったのかっていうことで、まあ、球団になったわけです。まあ、最初はね、あの、いや、そうじゃないんですって言ってたんだけど、まあ、最後はやっぱ童話だから断りましたって認めちゃったんですね。まあ、これで、あの、県なんかも巻き込んで、まあ、こういう状態になったわけです。で、これね、私はよくわかりますね。私はよくわかります。えー、昔、この時期のね、全日本童話会ってね、なんかほとんどね、あの、 まあ、ヤクザと変わらないっていうか、その、まあ実際ね、反社の人々が相当入り込んでたっていうんですよ、この時期っていうのは。だからもう、県の方もね、相当行政関係も嫌がってたっていうね。だから、パシフィコ横浜も、ちょ、ちょっとこれはっていうことで断ったんだと思いますね。だけど、それが、あの、童話だから断ったっていうのがバレちゃったから、あの、大変なことになってしまったっていうことなわけですね。 あの、いや、これは初めて私知ったんですけども、こういうことがあって、全日本道和会っていうのは力を持つようになりました。で、今どういう状態かっていうと、確かにね、全日本道和会っていうのは、神奈川県の中でも、まあ、かなりやっぱり存在感がありますね。まあ、10年ぐらい前の話なんだけども、やっぱり、全日本道和会の、神奈川県の大会があると、神奈川県下のね、全、 市町村の担当者が出てきて、で、会場でなんかお金払って入ってましたからね。今はちょっとそれやってるかどうかわかんないですけども、まあそんなこんなで、あの、やっぱ自由、全日本同和会、力を持ってるんです。で、一方でですね、 まあこれは他の団体になるんですけども、まあもちろん天野さんの自由度和解っていうのもまあそれなりに、それなりにというかまあ県対応団体ではないんだけども、やっぱ局所局所でやっぱその存在感を示してたんですね。あとはですね、意外なところは全国連。ただこれは全国連というよりはですね、えっ、ー、と、まあブラック解放同盟全国連合会ですね。あの知らない人はググってみたらいいんですけども、えー、まあ解放同盟から分かれた組織なんだけども、これが、え湯河原で 怪ししい事件を起 こ, して起こしたんです、ね、なんか湯河原の温泉のお湯を大磯でなんか法外な値段で売りつけてたっていう事件があってそれでなんか捕まったっていうことがかつてあったんですねただそれに関してはちょっと本当にあの全国連と本体と関係あるのかちょっとよくわからん自称全国連じゃないかっていう風にも言われてるんだけどもただその3団体以外の団体っていうのも活動してたっていうそういう形跡はあるんですね。 で、まあ、やっぱ全日本道和会の話に戻るんですけども、神奈川県でやっぱり大きな不祥事があったのは出資法違反の事件ですね。今からもう十何年か前なんですけども、えー、その県の過失責任制度がありましてね、それで、えー 全日本同和会が貸失金からまあ相当な金額を抜いて渡してたので、その部分が出資法違反っていうことで、全日本同和会のトップが捕まるっていうことがあったんですね。まあそれが神奈川県で一番最後にあった大きな事件です。あとね、全日本同和会どんな人がいるかっていうと、もうこれは土偏屋の組合です。はい。だから、あのね、実は解放同盟と全日本同和会っていうのは結構ね、 神奈川県ででは層が被ってるんですただ全日本同和会についてはもう圧倒的に土権屋ですねほとんど土権屋の組合になってますでもちろんブラックとは関係ない人が一番多いですねだからブラック民率で言うとこれはまあ私の主観でもあるんだけども一番多いのが人権連次が解放同盟でまあほとんどブラックと関係ない人なのが、えー、全日本同和会でまあ活動の活発さで言えば まあなかなかこれはまあどれも同じぐらいじゃないかなっていう感じがしてますね。ただまあ最近はやっぱ高齢化で人権連が相当衰えてるんじゃないかなというふうに感じてます。ということで神奈川県の童話事情についてまあ、ざっくりとお話しいたしました。